あ日本の皆様、僕は王光善と申します。あ1992年からあの2000年まで日本鳥取大学医学部、えー、留学、えー、国, 国費留学するときでね、あの勉強しまして、それでまあ勤めましたけども、それ2000年は2000年3月あ末ね日本を離れて中国を帰国して、それであの今はねカナダを移民しました。 あの今は教会の母子として勤めてきています。それで、あのえー、新学院 の,、えー、の時にね、1912年、13年の間にね、あのあの神様の崇拝、えー、する鹿をね、作りました、買いました。それであの7つあの の 9, お9つ の,、ね、ああのキャプターにのなされています。あそれであの日本語で読んであげますのでそれ、ね、分かりやすいようにしています。それ最、ね、初に、ね、か書いたときはもちろんあの中国語で、それで英訳と和訳にしました。それ それで、あの今は始めます。オッケー、ね。そ、so, う第あの第一の第一あ章ですね。オッケー、c h a p t のをあの読みますので、ここの当日、ね、あのぜひあの最後まで見てください。オッケー、そうなあの短いから。オッケー、こ第一章、神は あの私たちの主です。Okay? ああ私の主はあなたはあの言葉であのああロゴスでありでああございます。ああ私の主はあなたは愛でございます。おめしゅう、え私の主はあなたは宇宙全体の起源でございます。そう ああ、私の衆は、あなたは、宇宙のすべての開始者、okay? で, で, で, で, でございますので、okay? おああ、私の衆は、あなたは、あなたは世界と私たちの人間社会の本質の説明するための権限を持ってい説明するための権限を持っています。 ああ私の主はあなたは光である。あなたは世界と人間社会の暗い場所を明るくする、ね、の で, です。ああ私の主はあなたは私たちの生活の正しい方法を示す方法です。ああ私の主はあなたは 真実心理で王宮の本当の理由を説明します。ああ私の主はあなたはあの知恵で私たちの生活のスタートの鍵となります。次のページ。ああ私の主はあなたは愛であり、あなたの愛は 神、語、語、孔と生理というあ trinity を結びつ け, け, ける。ああ、私の主は、あなたは愛であり、あなたは人間の私たちに聖戦を与え、あなたは私たちをあ喜ばせる。ああ、私の主は、okay、あなたは愛であり、あなたは私たちの ああ最も気中のものを与え私、私たちはそれらを大切にするために知っていますよ。Oh, my, uh, uh, uh, I, 私の主はあなたは愛であり、あなたは我々が最も必要なものを与え、私たちは言う方にする。あ、uh, あ私の主はあなたは愛であり、あなたは私たちの 平和で幸せを感じしてみましょう。ああ私の主は、あなたは愛であり、あなたは愛が無休にあ満たされています。ああ私の主は、あなたは愛であり、あなたは私たちの本 質, 本質の心を温める。 私たちのは非常に喜びを感じてみましょう。ああ、私の主は。あなたは愛あり。あなたは私たちのそう、okay? ああきれ。きれいに。Okay? こう okay? そう私たちは純粋で好奇になってみましょう。Okay? そうあ私の主はあなたは愛でありあなたは私たちの極解を取り除くのに役に立ち向上ああ苦しみに苦しみ解決を追い出すあ私の主はあなたは愛でありあなたは懲りのように冷たい傷の心を 喜ばせることができ。意志の心を、意志の心を、彼のあ心は彼の忠世主としてあなたを見ましょう。<笑>愛、私の主は、あなたは愛であり、あなたは私たちを愛して、あなたはの愛を、私たちを記入規制。愛、愛、愛。 私の主は、あなたは愛だり、あなたは私たちの永遠になるまで、毎分、秒、日、月、月、月、私を、私が持っているこの生活の中で、ね、今年はね、世界で現在の生活を過ごしましょう。はい、私の週は 何もあなたと比較することはできません。はい、私の衆は誰もあなたを並べることができません。はい、私の衆は E1 イイの父。神と子、聖霊、あなたと一緒に共存し、善意一体を形成している。うん 愛私の主はあなたは人生でありあなたはあ生きているあなたは永久的であり あ, あなたは消えることが決してありません愛私の主はあなたは生命で永久的な生命を ドーナーです。です愛私の主はあなたは生命でありあなたはなければ人生人生はその本当の原 因, 原因の意味は持っていないでしょう愛私の主はあなたは私の救世主であり愛私の主はあなたのあなたは私は性を持っているだけでなく 本当の反省を貸してないだけ。あなたの救いがなければ、あのどのような私のためには、唾、okay? 液して私のコーンと私のあ抜くの体の破壊の死になります。 あなたの救いがなければ、私の死ぬまで、高等な生活、起こるかもしれません。あなたの救いがなければ、私は、他の人に、他の痛みを運転し、社会にそれを広げて愛、私の主。以上で、第1章終わりました。 あ り, がとう成長ありがとうございました。またね、ご意見、ご, あご感想、あ何もあの書いてください。もし良ければ、好きであれば、このチャンネルを you know サ, サブスクライブをすればご幸いです。ケ、okay、ーまた。